皆様おはようございます。今日はなんとね朝の5時ですよ。起きたのはわ、起きたのはね、起きたのは4時ぐらいかな。でもね、寝たのはまあ10時ぐらいだったっけすごく早いので、まあね、結構寝た、まだちょっと早すぎて、で、あん日の出でね、<笑>まだまだ太陽が出てくれなかったということですね。 わあなんとね<笑>すごいねえ雪はねね、こちら紙コーチオープンしたのは4月の17日ごろそうねそんなに経ってないねえじゃあその雪を解きたなのはね <笑>朝はちょっと寒いねちょっとなんかホテルの服をちょっと買いました服というハワイか な, なんか上だけはねで一応朝ごはんまで1時間半ぐらいでなんか明神池という場所があってじゃあそこを回ってはいでホ テ, ホテルに戻って。 で、まだなんか自分の俳句まだ読んでない、えー、何ですればいいのでしょうかね、はあ、なんかいろんな鳥の鳴き声聞こえるでしょうちょっとちゃ<笑>んと素敵な生物発見ですよ でこれは皆様準備がいいでしょうか人生こんなものが見たのでしょうかはいいかにもワ イ, ワイルドハートです<笑> 皆様覚えてますかこちらは明神橋でまあ明神橋を渡って明神駅に行きますなんと今はね5時50分で池ですね明神池実はえっとその入場金がございます500円となんとなんとで今ですね閉めてあるんですよ6時からね 私はなんと早いもんよし6時になって無事無事にね駅までお入りしましてよまあ私一人なのでねはあおいしい空気わおすごいすごいねえ<笑>ボートもあるんですね でも入っちゃだめ。じゃあお飾りですね。はあ、わあ、この景色、皆様どうでしょうかね？ でね、あとはねちょっと神様にねちょっとお金を入なくちゃねまあこういう場所ね入いたくなるよね何かね。 えだ、ー、いなくて本当に最高です。とひ鳥さんたちがですねもうえっと昼よりもね昨日の昼よりもなんかにぎやかですよま、はあ起きたばっかりですねもう昨日でと一緒にね萌えの生活も始まったね。 じゃあ、行きの水ね。行きの水。泳げるかどうかの確認ですね。もちろん泳ぎないけど。バッキング出るのかな、ここ泳いでるね。多分ね。国際ニュースに入るか。<笑>じゃあ、おおん泳ぎない皆様さは。 めっちゃ寒いめっちゃ寒い私めっちゃ寒い言うのはねじゃあマジで寒いおお手が感じない寒い<笑>あーどうしよう左も行きたいしまっすぐも進みたいでもまっすぐですねカモちゃんたちがいたかや<笑> 覗いてみますかもしかして近くに見られるかもしれないなんかちょっと道はね鋭いへえー、わあ皆様わあ私なんかね起きの顔ですねまあ仕方がないこんなにね地を起きて起床するのはねちょっとちょっとお言葉にしますよ まあ、私ではなくてその自然を自然のを見て鳥の鳴き声ね鳥の鳴き声を楽しみながら苗字抜けを一周しましょうか顔もちゃん逃げるんですよね見えるのでしょうかその先道がないけどそちらのお二人さんあー逃げた逃げたハハ<笑> い, い。 うやはね、雪山まだ、ね、楽しめます。